金プリ分別まで14日。スノーマン、何わ男子にも、深刻すぎる、ドミノ懸念。タッキー・ジャニー氏の闇ゴリよし、ファンダイアレの、負の連鎖。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。GW もあけ、霧雨が街を追う日も続くこの時期。 その天気模様は q n g o p スのファンたちの心を映し出しているのだろうか。2023年5月はいよいよ金プリが5人から2人になってしまう別れの時でもある。まさにファンの心は曇り空一色といったところだろうが、1分1秒でも多く5人の姿を目に焼き付けたいというのが本音。 一方でタッキーこと滝沢秀明元ジャニーズ事務所副社長41の名優である敬愛に所属北山博光37の退所が4月27日発売の週刊文春文芸春秋で報じられるなど大量離脱が止まる気配を見せないジャニーズ事務所。さらに崩壊へのカウントダウンが始まっているスポーツ紙記者と言われるグループはスノーマン。 と、何は男子、だと言うのだ。ジャニーズの未来を背負うはずの二組の風情をする不穏な話。その理由とは、前出のスポーツ紙記者が語る。5月22日には金プリの平野氏、4二重6人宮寺ユ太タ25が脱退退場、除。今週には同じく脱退組の岸士太ー27、そして時期は未発表ですが、ジャニーズ JR。 であるイムパクトワール S も退場することが決まっています。さらに、キスマイの北山も退場する意向であることが、ふみはるで報じられた。北山はすでに事務所と話し合いをしており、退場時期の調整に入っているとのことです。タッキーが名付け親であるイムパクトワール S のメンバーに続き、タッキーの弟分の北山まで退場となったジャニーズ事務所。 離脱ドミノが止まらないわけだが、現在、退場を最も心配されているのがスノーマンだという。近く、ラウールはジャニーズを離れた方がいい。ファンからも心配の、声女性指揮者が明かす。スノーマンは、昨年10月末で事務所副社長から退いた滝沢氏がプロデュースしたグループ。今年4月30日にスノーマンが演出、主演を務めた。 滝沢歌舞伎ゼロファイナルが大戦集落を迎え、滝沢歌舞伎シリーズが幕を閉じました。滝沢歌舞伎は2006年に滝沢演舞場として初演された長い歴史を持つ舞台。2010年には滝沢歌舞伎と名前を変え、12年舞台上でスノーマンのグループ結成を発表。そして2019年には滝沢歌舞伎ゼロ。 そして、スノーマンが主演を受け継いだのです。そういった経緯で、スノーマンはタッキーと縁が深く、最後は舞台の演出も手がけましたが、滝沢氏が名付け親となったインパクトを RS や15年から、滝沢歌舞伎に出ていた北山さんら、タッキー派が続々と退場する現状がある。タッキー派であるスノーマンも心配されるのは当然でしょう。また、 滝沢歌舞伎でのスノーマンの活躍プリ、手腕を見て、ジャニーズ事務所にいたらもったいないという感想を抱くファンも多いんです。実際、SNS 上には、滝沢歌舞伎見れば見る、ほどラウールくんジャニーズ離れた方がいいと思う。海外目指すなら、ジャニーズは足かせにしかならない。 はっきり言うけどスノーマンには退場してもらって海外公演もできるようになってほしい。今の事務所だと海外での受けは良くない。海外志向があるなら、ジャニーズ所属はメリットにならないという見方があるのだ。このようにスノーマンの今後を不安視する声がある一方で、飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せているのが、何わ男子だ。 初となる2023年のカレンダーは新庁舎から発売されている。かつては、週刊文春と並びジャニーズ事務所の宿敵と目されていた、週刊新庁、新庁舎。しかし、今では、ニュースのメンバーである加藤茂明の小説が新庁舎からは出版されている。2019年からジャニーズカレンダーの出版に乗り出した新庁舎だが、QNG&PINS。 スノーマン、何わ男子、シクストーンズと毎年、事務所の一水グループのカレンダーの編集を任されている。新庁舎は出版業界では最高発でジャニーズカレンダーの市場に踏み出した。文芸出版社とあり、写真集の編集ノウハウは皆無。ジャニーズ事務所から毎年目玉グループのカレンダーの出版を許されていること自体が業界内では異例です。新庁社関係者。 そんな彼らは CM、ドラマ、バラエティに情報番組など、もはやテレビで見ない日はないと言っていいほどで、先日は今年の日本テレビの夏の恒例、24時間テレビ愛は地球を救う8月26日27日放送予定のメインパーソナリティを務めることも発表された。デビューから1年半での大抜擢という快挙にファンは歓喜している。 近く、何わ男子、現場真似の数を増やして全面バックアップも、その裏で、何わ男子にも危機が迫っているのでは、というのは、キー局のドラマ関係者だ。何わ男子は V6 が解散した2021年11月1日の11日後である12日に、初心ラブで CD デビューして、V6 ロスに悩んだジャニーズファンの昇進をだいぶ救ってくれていた。 去年はシングルを2枚、アルバムを1枚リリースし、コンサートツアーも開催するなど絶好調。もちろん実力がなくては人気も出ないのですが、最近のタイアップのスピード感や各曲でズッパリの状況が、笑いづくりに必死な感じに見えてしまうんですよね。 ある意味、今、週刊文春がずっと報じているコジャーニー北川氏による過去の所属タレントへの性加害報道や退場ドミノを隠そうとしているような感じも、前でのドラマ関係者は続ける。何わ男子は今は目の前のことに必死で走り続ける時期でしょう。しかし、事務所の力が強すぎて、本人の意思や実力が育ってきた時に分裂しかねない。 と心配の声もあるんです。最年長でグループの副リーダー藤原ン一郎さん27は入所からデビューまで17年9ヶ月と歴代最長。苦労人とあり、グループをまとめ上げています。 事務所もデビュー以降は現場マネージャーの数を増やすなど万全のバックアップ体制を敷いていますが、個々人でドラマや映画での活躍が進んできた時、グループ活動を継続し続けられるのかという不安もあります。事務所の一推しといっても、個々人の意向と折り合いがつかなければグループが空中分解することはあり得る話。それは金プリが証明してしまっていることだ。 滝沢派閥の代社が相次ぎ揺れるジャニーズ事務所。この先、事務所一、市のなにわ男子までも崩れれば、いよいよ大事なのだが、日本芸能界ナンバーワン事務所は、この難局をどう乗り越えるのだろうか。近く最初で最後なんですが、カレンダー発売にも、悲痛の声事務所一推しグループでもある、なにわ男子。 ジャニーズ事務所と実婚の新庁舎からカレンダーも出版しているなにわ男子。カレン